皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年4月30日。ゴールデンウィークに入り、いよいよ4月も終わりです。皆様いかがお過ごしでしょうか今日は、私が最近始めたキラキラマラソンのルートをご紹介します。と言っても、みんなと同じ場所を走っているので、どこかで見たようなルートだと思います。 同じルートを解説している動画とかブログ記事の方が詳しいのでそちらをご覧ください以上こんな感じのマップを走っています